だいぶ奥の方入ってきたんですけどな、ね、ぜ何かこうバイクが上に置かれているという何かまあ、奇妙な風景がありますねずっと錆いっぱなしなのでもったいないなもったいないですよね金属回収して溶かせはいいのにって奥にいっぱいあるみたいですねなぜ放置しているのかよくわかんないですねあちらの奥のもそうなんでしょうけど完全に放置ですね量がすごいですねもうちょっと高いところから 落としたらよく見えるかもしれないですね、えー、積み上げられてますね五十台ぐらいありそうですねそこまでではないかどうだろうあの下にいっぱい先ほど隙間からの山本バイクが転がってるのが見えたので、まあ、早く回収しなかったらもったいないでしょうね まあ、河川の続きがこちらなんですけどもここから上の方には行ったことないかなまあこういうふうなことになってますねちょっと電源切ります